みなさ ん, こんさ、こんにちは。こんにちは。朝晩も涼しくなり、すっかり秋らしくなってまいりました。うん、皆様の地域では、いかがお過ごしでしょうか。さて、市長、はい、秋といえば、いろんな秋ございますが。ね、私としては、一番はやはり食欲の秋、ね、<笑>なんですね。あ,、えー、あの、えー、今年は猛暑続きで、まあ、お米の出来具合もちょっとね、心配されたんですが。 すごく心配しましまたね猛暑、うん、続きだし水不足もあったし、はい、それからあんまりもあの天候が暑すぎて、うん、あのお米の稲に対する影響がどうなのかなと。 そこに加えてこの秋といえばもうあの台風がありますのでその台風があの来たらせっかくあの実りの秋 あ, のあちこち走っていってもあの稲が思いっきり神戸をあの下げているという姿を見ておりましたけれどもあの開けてみると 私たちが注意をしておった以上に、うん、あのいいお米もできたということでありますし、うんはい、その米はそもそもがあの水が、はい、あのすごくおいしいから、うん、だからお米も味があっておい、うん、しいんですよね、はい、もうすでにあの出回っているということも聞きますので、うんはい、ぜひともあの新米をあのご購入いただいて、うん、まずは秋の訪れを。はい 早く実感してていいただければと思ってます、うんはい、あの9月中旬頃からは、ね、私のあちらこちらで稲蟹のね結婚の風景も見えましたしあのインターネットショップ ASMO でもあの新米の販売が始まっております、ね、後ほどこの番組のクイズのプレゼントも ASMO から新米を今回は、はい、ご用意いたしましたので、はい、皆さんふるってご応募ください。えー、さて今回の視聴室では イベント情報や学校教育に関する取り組みについて、うん、市長に伺います、うん、まずはこちらポスターがございますが、うん、立派なポスターがここにあります。うん、はい毎年恒例の神楽フェスティバ ル, ィバルこちらから教えてください、うんはい、あの恒例のもう27回を迎えることになりましたけれども。うんはい 阿蘇波の地区でさっと何百年も続く地域に、うん、あの伝わった、うん、あ伝統芸能の一つですね、うん、あの中江岩戸神楽の皆さんと、うん、それからもう一か所、はい、あの横堀神楽岩戸の皆さんと、うん、あのが一生懸命になって、うん 後継者を育てながら今日まで受け継いで頑張っておられる、うん、そんな神楽でありますけれどもあの小中学校の子どもたちもまたその神楽に魅せられて、うん、自分たちも後を継いでいこう。 そんな思いで、課外活動を通じながら、今一生懸命、やっておる、あの、フェスティバルが。いよいよ、あの、十月の、六日、土曜日に行われることになりました。はいうん、まあ、ぜひとも多くの皆さん方に、あの、来ていただければ、ありがたいと思ってます。はい。あの、今回神楽なんですけれども、ね、こちらね、あの、九月号の。 広報うん、こちらも6ページに終わったんですねそうですねあの僕もあの開いてみて、うん、あのその構成が神楽の生い立しとか、うん、神楽の意味とか、はい、そして今中江それから横堀地区の神楽の保存会の皆さん方が取り組んできた、うん、その思いというのがこの中に入っておりますし、はいうんまあ、ちなみにこのフェスティバルの中では、うん、大分県側の方からも、うん あの応援に来ていただいて、うん、なんと9団体が、うん、子どもフェスティバルも含めて、うん、あのやっていただくということでまず事前に、うん、これはあのよく目を通しておかれると、うん、当日来られた時によくその意味とか、うん、また一段と面白みがお分かりになるんじゃないかなと思いますから、はい、この広報で。あのえー 記載されているものを目を通していただけると、うんうんうん、あのすごくいいと思います。はいはい、あの阿蘇市役所のホームページからもね、はい、あのインターネットでも広報を見ることができますので。市、う、外、んはいね、の, の方、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、それともう一つは。 去年から夜グラがあるようになりましたし、うん、あの今までは昼間だったんですけれども、うん、昼間は壮大な、うん、優壮な、うん、そういうあの神楽の前が出てきますけれども日暮れになって松明を炊いて、うん、その中であの神楽が回れるということだとこれまたすごく幻想的で、うん、あの一段と違った世界に来て、うん、あの感激しているということにもあの感じられると思いますから。うん 楽しみにしていただければと思います第27回神楽フェスティバルは10月6日土曜日午前11時から阿蘇市並野にあります道の駅並野神楽園で行われます今年からご来場の皆様を対象にお楽しみ抽選会も行われるということです入場料は高校生以上が700円中学生以下は無料です多くの皆様のご来場をお待ちしております そして続いては、私たちの目の前にあるこちらの機械についてなんですが。そうですね。はい、あの学校教育の環境整備についての話題です。はい、えー、えー、十月から阿蘇市内の小中学校にタブレット端末が導入されていますが。はいはいえー、この事業についても教えてくいい。そうですね。やっぱりあの時代の進化と同時に、うん。あの情報もいろいろ変わってきましたし。うん、あの学校の。 この学校の在り方ということと授業も変わってきたと思いますちょうどあの28年からだったと思いますけれども ICT 情報を活用しながらあの電子黒板とかそして子どもたちがその発表で使うあの投影機そういうものを導入してまいりましたでもまだまだそれだけでは不備がありますし今回あのタブレット端末をあの多く導入しながら子どもたちが直接 触れてそして子どもたちの感性でそれが投影機を通じながら ICT の黒板に、えー、あのちゃんと映し出されてその成果があの見えるというものをあの今回導入をしながらやっぱり教育というのは人づくりでもあるしあの人をなくしてその地域は発展しないしまたいろんなものもこのかぶらにしてもやっぱりあの人が追ってこそ守っていけるものだと思ってますから。そう 地味ではあるけれども一番大切なものだと思って今回も。 あの導入をさせていたただきました、はい、あの平成26年度から電子黒板が影機、えーはい、導入されまして、えーあの平にえー、2020年度から新しく始まる学習指導要領においてもこの ICT をこ、ねうん、そうですね。決まってますし、えー、あの子どもたちの環境学習というのもこう、えー、目まぐるしく、ねえー、変化する中であそしではこういった事業に取り組んでいるということで、えーえーはい、あの実は私も。 阿蘇市の小学校にです、ね、ああ子どもさんが い, い, いらっしゃいますから。<笑> な, ええ、なのであの授業参観とかに行くと、ええそのもうはい、電子黒板とか、ええ、投影機をもう活用した授業が、ええ、あの見ることができて、ええあのとても充実した中で子どもを育てられるなっていうのは、ええ、一親としては本当にありがたい授業だと思っております。ええああなかなか I C T 環境が整った地域というのは、そうですね。あの思いっきりあのそこのクラスごとにというのは、うんうん、あの他の地域でもなかなかないと思いますけれども、うんうん、でもそこは。 やっぱりあの子どもたちの成長と、そして子どもたちがいざ次の学校に上に上がっていく、そして社会に出る、そんな時ますますこの情報化の社会になってきた時遅れないように、むしろあの先進的にあの自分たちの方が取り組めるという環境を作っていくのが、私たちに今、与えられた使命でもあると思っておりますので、いとわず、あるいはあの押します。一生懸命このこのとについて については導入をし、あの子供たちの、あのビッグな人になるように。うん、あのわれも期待をしながら、うん、あの取り組んでいきたいと思ってます。はい、どうかすると、子供たちの方がですね。すごいと思います。すねはい、子供たちの方が吸収力も早いですし。はい、でもまたそこに、あのお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんとないだね。あのこのやりとりの中で、コミュニケーションもいい意味で生まれてくるのではないかと。いうことも、あの思ってますけれども。そうですね、家庭の中でも。 台作りの一つとして、ね、な、えーね、ればいいですね。えーはい、あの実は市長も最近。 スマート最近スマートフォンにな<笑>ったのはいいんですけどね、はい、ちょっとあるところに海外出張して、はい、そこにあの携帯電話を置いてきたもんですから、はいまあ、忘れたとは言えないですからね、その後もう思い切って、じゃスマートフォンにということで、はい、1週間前からそれやってる最中ですけど、はい で, すねえー、ですから子どもたちにもそういうことで出会でっこいればですね、<笑>まあ教えてもらうとありがたいなと思ってます。<笑>はい、じゃぜひもし見かけ<笑> あすしのお子様方楽し、うん、てあげてこのタブレット端末は、えー、10月今月から順次各学校へ設備導入されます、はいえー、なおですね今回ご紹介しました神楽フェスティバルについてのお問い合わせは観光課、はい、こちらの学校教育に関することは教育課までお問い合わせください、うん では市長ここ今回のクイズは、うん、もう先ほどもあのおしゃべりをさせていただきましたけれどもこの大切な阿蘇地域時にあの浪野の方で、うん、ずっとあの受け継がれてるあの神楽でありますけれどもその地域で、ね、何々あの岩と神楽保存会、うん、もう一つあの同じようなあの土地の地名のもの、うん のが、あのあります。はい、この二のお、神楽の、あの地名のお名前を。うん、あの、一つ今回のクイズにしたいと思いますので、どしどしあの応募していただければと思っております。はい、まあヒントなんですが、市長のコメントにも言葉出てきましたが、こちらのね、えー、あの。後方、あ、そう、ご覧になってもすぐお分かりになると思いますので。そうですね、はい。この神楽ですね、うん、まあ決してあの。 私神楽の面をあのして出てきてるわけじゃありません<笑>これ自前の顔でございますから恐<笑><笑>れ入ります<笑>あの本当にねいろんなあの役柄があっていいっぱいありますからね。そうです、ねはい、あのすごくこの物語をやっぱりあの事前に目を通していただけるとすごく面白いしあそうなのかということが意味が分かって、うん、一段と神楽の面白さが、うん、あの伝わってくるんではないかと思います。はい ぜひ、えー、広報あ蘇もご覧ください。はいえー、ようこそ視聴室。今回は10月6日土曜日に開催される第27回神楽フェスティバルとそれから10月から各小中学校に導入されるタブレット端末についてお伝えしました。視聴 ど, どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で明徳農場から今年の新米阿蘇有水米コシヒカリ2キロ入りを 一名様にプレゼントします。阿蘇の伏流水で育ち、減農薬で安心安全な特別栽培米です。ツヤツヤでコシのあるお米で、こちらはオンラインショップ阿蘇モで取り扱っています。また阿蘇モでは、ただいま今年の新米やお米の定期購入なども受け付けています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、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 合計何発の花火が打ち上げられたでしょうかの答えは3000発でした。たくさんの号をお待ちしています。